名前は何話のヒムロック夏一独身夢も希望もない人生積んだ42歳だ人は俺のことを頭の狂ったおっさんと言うがその通りかただパチンコが鶴を心から愛している逃れられない闇の中をさまよいながら今日も今日とてバーラー 皆さん、おはようございます。す。すックです今日ですね、朝朝町がまあちょっと午前中4時やったんで昼前から動いてるんですけどもう実は三軒移動してるんですよちょっとゴミっぷりがえぐかったんであのー、たどり着いたのは南のど真ん中のお店でしてここにですね定量性なんですけどちょっと打てそうなパチンコ羽もんがあるんでちょっと今日はそっちでやってみたいと思いますそれでは最後までよろしくお願いしますイエイイーイ、うん 難しいこいつ受けそうな区切りなんでこいつ頑張りたいと思います。<音楽><音楽> 涙がらだぐらいぐらいぐら いや<けん>。 いいこの台マジで。 じゃあさっきのの隊話だがなあれははやめては速い12回転どうう乗り越えしろ乗りえろよしナイス。 もういよいよ次こそは、えいと10ランクでお願いいたします。 ね、よしあーりもう一回こっち はい、実戦終了、お疲れ様でしたいえいえ、今回のこの定量性コーナー、甘いのかっていう企画でやってるんですけれども、3000円投資で返ってきたのが6000円、えー、甘いです、発揮しゅって甘いと思います、うん、ようなりますしね、ほんまに、釘、いいんでしょうね。うん まあ今日はなんなと現場難民になって3軒ぐらい渡り歩いてこちらに行き着いたんですけれどもこういうなんか予定が狂ってしまったっていうかああなんか打つのないなーみたいな時はやはり今時の定量性コーナー も, もう激アツでしたよ、うん、よかったです、まあ、そんなわけで今回はうまくいきましたまた次回お会いしましょうお疲れさまでしたありがとう よろしくお願いします